主の御心のままに首都に侵された町早急に病原を立つのが私たち代行者の役目ですが1か月遅れで合流した彼女は日本の町の様子に浮かれるばかりか。 自分も学校に潜入するなんて言い出す始末今回彼女を戦力として当てにするのはやめましょう私一人で解決するとしましょうか どうう片付けたたものでしょうか頼れるお手伝いいさんただいま参上オープン・ユアマジック・ーンよよファイバへっちゃら。 もう一度きゅうり、ん、やかまし い, ーいや な, るないか。 まだまだです くしだしにしてあげましょう。なんてちょっとおどかしただけですよ。<笑><笑> 未熟です。急ぎすぎては耐性しませんとりあえず今日の反省を2日ほど煮込んでみてはいかがでしょう<音楽>さてどう片付けたものでしょうか片付けちゃいます 私たちの仕事ですから わ、ま、たしを、ね、ジットいい、ま、してのんおゃった<笑> 最<笑><笑><笑>バーさ<笑>ーアウター1 0お待ちください。<笑><笑><笑><笑> これでまいります。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 ほら私の町で悪さをするネズミを探しに来てみればひときわ大きなドブネズミを見つけるなんて い, いえネズミというのは失礼ね野良犬の類かしらあなたその認識で構いませんよ遠野家のお嬢さんあなたも監査の対象です ここでその力を測っておくのもいいでしょう私を調べるですか足元でキャンキャン鳴くだけど犬が不愉快思わず踏みつぶしてしまいそう人知れずあまりに消える準備はできていてそんなものは初めからありませんよ遺言も 片見分けも私たちには不要なものあなたの言う通りいつ死んでもいい意味ですのでああでも一つだけ忠告しておきましょう私犬は犬でも猟犬ですので油断しているとその細い首を一髪で食いちぎるかもですよ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 こソケン、この一月で土狂いに帰ればいい命を燃えるのはっつ、わきつけかあわたしが苦労しないように慎みだった結果結言ったことはですよややじゃす い, いやくもん。く<笑>ここもわどりながら死ぬにしてあげましょうも、<笑>ろう者が もうちょっと、ね、ま, まわず、right?。やシ い燃えてきたやるじゃん 踊りなさい顔じて死にしてあげます死なさいい<笑>きますサッサッ許さないんだからーなーんてちょっと脅かしただけですよまったく驚きですね戦闘訓練もなしで私と渡り合えるなんてその力放っておくと命取りになりますよ さん食後の運動といきますか運動を渡してやるオープンではマジオスターファイルりなさい串出 し, しにしてあげましょううん どうですっごくでくわい軽いもので。 タンはマジックサックスファスイト。 サウンサウーいや軟弱倒れなんちゃく あなたの罪はあなたの命で調停します。 あなたはまったは全くオープンユアマジックサークファイ ト, ァイトスト<タ>レッ<タ> アウト ややられたフリはやめてください you win タービックっな一挙格でした。<笑><ト><笑> 行行くくわわよよルかうっーーそこういたででしたウーー倒すゃあーーーー潰れ危ないでい ひとはやむ、ま。あき<笑><笑>、ま、<笑>諦めなさい。<笑>切断による おど<笑>りなさいくしにしてあげましょう。<笑> お疲れ様でした聖なるかな我が代行は主の御心なりはい代行完了お腹が減ったところでメシアに直行です 人の目につかなんだかここから後ろです。 おっとそうおっとどうする命を命<笑>踊りなさい<笑>串刺しにしてあげましょうどうするはっ命をおっと 軽いものです やりかせっかい 狙い撃つまだなまだあだ諦めなさい。 も, のを も, もうダ第7の死因は今精霊よこの魂を救いたまえ命このエルビストは嫌なハーズニハーズニムハーズニムーズニムーハーズニムハーズ 決着をつけましょういや<っ>て<笑><笑><笑>見抜くじゃこっから失礼<笑> ですいや<タッ>まったく手間をかけさせるんですか<タッ> 今月の予算もういっぱいいっぱいでしたっけ 町に救っていたといとうのですか大功者驚くのはこちらの方だ慎みはないのかこんな極東の地にまでその醜悪な目を広げているとはだがどれほど広い目を持っていようと それが曇っているのでは話にならん不要だこの街同様貴様らも不要だ蛇の企みも嗅ぎ取れない犬に価値はないここでのたれ死んでいけ女 燃え尽きたその肉が死者どもの慰みになるだろうよそれはこちらのセリフです予定外ですがここでその罪を洗い流す我が手は主の代行なり逃れることはできないと知りなさい オーープンユアマジックさ<笑>イト踊りなタもう一度、セ終ン<笑><笑> 踊 <sucked> り, りなさい 何を始めるつまりはもりで ダイヤバーエンドウの間装填この一撃で土狂いに帰るがいいよかった もう一度そっちかっこ い, やいやこれくらい軽ならねえね狙い直しだヤッチューバスクヨマヨケユーはありません<タッ> フミコンフミコンフミコンフミコ チリバチリン、ユー、ケガリバカさん、セーサーの時 人につくは天の試練。消えなさい、脱落者。あなたはその天秤から転げ落ちた。はあ、今回も外れでした。おかしいな、この街で間違いないんですけどね。ん今のはまさか。 アルクエドブリュースタッド彼女が現れるということは今度こそ当たりですとそうと決まれば活力を補給しなくてはこのお店のセットは絶品ですからねすみませんビーフカレーとチキンカレーもう2つ追加してください 今日のお仕事はこれにて終了ですねさあメシアンに直行です